スタジオセレクションの説明をいたしますこちらには 3D 空間のスタジオの一覧が表示されていますこちらでスタジオを選択しまたこちらに表示されている テンプレートの一覧の中から、好きなテンプレートを選択し、ロードを押すことで読み込むことが可能です。また、こちらの Save As を押すことで、名前を付けて保存をすることができます。こちらの Save は上書き保存になります。また、消したいテンプレートは Delete キーで消すことができます。 こちらのファインドプロファイルからこのように入力をすることで検索をすることができます選択したテンプレートをこちらのコピーレイアウトを押すことで複製することができるようになりますシーンチェンジコントロールこちらでは マウスやキーボードを使ってシーンの切り替えをすることができるようにする機能ですこれが選択されている状態になりますそれではシーンチェンジコントロールでのマウスの切り替えの説明をしていきますこのようにライブコントロールにおきまして レンダーアウトプット画面にマウスのカーソルを持っていきますレンダーーアウウトトプット画面にマウスのカーソルを持 っ, ていった状態でマウスの左をクリックするとこのようにシーンが左に移行しまたホイールボタンをクリックするとこのように真ん中のシーンに移行しまた マウスの右をクリックすると右のシーンに移動しますまたマウスのホイールをこのように上下させることでもシーンの切り替えをすることができますここで注意しなければならない点はキーフレームデザインにおいて エクストラマウスコントロールこちらのボックスにチェックが入っていないとライブコントロールにおいてマウスでコントロールすることができないので注意してください続いてキーボードを使ったシーンの切り替えですインサートホームそしてエンド このようにそしてテンキーの1から9の数字を入力することでシーンの切り替えをすることができます。またこちらのバックグラウンドミュージックで音楽を再生することも可能です。以上でスタジオセレクションの説明を終わります。